演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はこちらこちらファミリーマートのバナナパン3種類を食べたいと思いますまずはこちらのバナナモッチ本当にもっちりしてその感じですねちょっとドーナツっぽい感じでこちらバナナマッチまあこれはパンなのかなっていう部分もちょっとありますが まあ、パンコーナーで売ってますし、パミマベーカリーで買って書いてますから、パンでいいんでしょうね。で、こちらは、バナナ果肉が入ったチョコバナナペーストに、チョコバナナなんかお祭りみたいですね。では、早速、こちらのバナナモッチから食べていきたいと思います。ばーってどんな感じかなおやっぱりドーナツっぽいですね。 でも中身は、うん、そんなに悠々というわけでもないけどやっぱりバナナだけあって、まあ、キッキですね、うん、体の状態これやと思っていただいていいんですけどではいただきます名前通りにもっちりしていてこれはいいな食感もあるし何よりバナナの味をしっかり感じられるのがいい続いてはバナナマフィン 上にスライスされたバナナが乗ってますねここで割るとスライスされたバナナが落ちちゃいますのでもうこのままいっちゃいますではいただきます上の食感ある部分はいいけど生地部分はちょっと物足りないかなもうちょっと感じたいなはいラストはこちらのペストリーですこちら中にチョコがチョコバナナが入っているところなんですけどうん 見た感じあんまり見えませんねどういう本当に入ってるのかなではいただきます確かにチョコバナナの味はするけどもうちょっとたっぷり入っててほしいなパン生地に大半取られちゃってるよ最初に食べたバナナモッチは噛んだ瞬間にモッチリとした弾力ある生地とともにバナナの甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです バナナを本当に最初から最後まで感じることができましたね下手に果クが入ってるだけとかよりもこれの方がよっぽどバナナを感じることができてバナナ好きの自分としてはとっても満足できるパンでしたなのでこちらの提数とさせていただきます続きましてのこちらバナナマフィンは上の方にスライスされたバナナチップラシちょっと歯ごたえのあるバナナが乗っていたんですがちょっとバナナ感が弱かったかなという部分がありましたね 生地の方でももうちょっと感じたかったなということでこちらの定数とさせていただきます。バナナバナナを歌っているのでまたもうちょっと入ってますで、最後の入っこのバナナペーストリーこちらは最後しょり食べた瞬間にチョコバナナのあの甘い独特な味わいが普通の中で広がってきたんですがちょっと量が少ないかなと思いましたね。なんか途中からチョコがバナナに勝っていってしまって。 ちょっとバナナが薄まっちゃったのが残念かなと思います。まあもちろんチョコバナナとして美味しく終わったのですが。なのでもうちょっとバナナを増やしてくれたらなということで、こちらの訂正とさせていただきますアイスクリーム、兵士やすなり食べもうて。うーん、兵士もアイスクリームには心が溶かされるのでしょうか。